こから、まあまあ吹いてますね、七八メートル吹いてると思いますね。あ, あ、念仏だね、だけど、引き、だけど引き返してくるわ。え、外にいた方がわかりやすいからな。 つらいが。 ねじなこい。ダメだ違うなこれ。なんだこれ。赤旗みたいなやつ来た。赤旗だ。ブダイだ。まあまあ入ってるんですねこれね。ブダイ。ブダイ多いな。あれ結構深くまで入れました？ね、入, っった入った。 いや大丈夫ですいやこれ塩焼きにして塩焼きで美味しいやつですよこれ<笑>大丈夫大丈夫これからっすよこれから これ、メスナ来い。うん。来ましたよ。メスナでやれよ、メスナで来いよ。お、メスナ、よっしゃー。ありがとうございます。どう、遠くしてげちゃん、これ。行けますか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いい当たりでしたよ。 あります。なねはたいたです。なんか長細長いですね。あありがとうございます。長さ結構ありますね。いいあすあすねありそうですね。あはねはいそうですね。えー、これ、えーうんうん、畑をってやつですね。そうですね。ちょちょっとお腹がほら細いですね。えー これ多分長さはそれなりにありますよこ れ, あ れ, あ れ, あれ。ほらほらほら38、38キロぐら い, ぐら い, い や, やりましたね。 いやブダイですね。ブダイ結構いますね。まあ、いや深くは入ってますよ。あの沖の方で深く入れてもブダイ来ないですけど、あのテトラの近くでやっぱり深く入れるとね。 来た。 メジナだ何か食ってるやべえ念仏祭が食ってる久々見たよ おお、来た違ううわ、なんかわかんないな、何それいや、違うもう、もうそれじゃ負けないじゃん ちょっっと待ってもうよ横に寝かし寝かしやりながらうん<笑><笑>ちゃうんうんがんうちゃん れ, れ。<笑> <笑>ちょっと待って、ね、<笑>ちょっとごめんなさい、ね、しし<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ん、あだけど すすす、ね、のっみっすねのっみに入ろうううとしてんだ、うん、だいですよお、ね、ま<笑>まあ、まあ、でもうがなんか取られないしよくアイゴ食いましたねそれ。何もうんも よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしかしよかかんよしよしよしよしよしよいよしよっぽいなアイゴっぽ い, いや叩き始めてるよねよしよしよ アイゴでした<笑>いないですねちょっと嬉しかったのに今なかなか両方だなこれ両方ですね だけどアイゴがるんだったらねメジナ食ってきてもいいのにねあー、まあやっぱちゃんこれなんかいるかもね念仏台やっぱりちょっとおかしいね念仏台の動きが お, お乗ったねメジナっぽいあメジナだメジナだ めちゃだよ。やったよ。<笑>しげさん棚はい 深, い深い。あそう。 いやもう終わったでしょこれ。おおじゃ。あそれはそれはやった感あるね。 やったでしょ。ーーおー、ナイス。やった。そうそう。素晴らしい。いや、これ大きいっすよ。目印一匹は。うん、うん。そう、カチある一匹です。